干 か, からびるとこだった食ったら帰れ何言ってんだ一緒に帰ろう一つはるばる迎えに来た己の船の船長俺は侮辱し無抵抗のお前を力の限り傷つけただから俺は今さらお前の船には戻れない 2つ大音あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られてるだから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない3つ血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた数時間後全員が殺される 何の恩もない恨みしかねえクズどもだが俺はあいつらを見捨てて逃げることができない以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない、うん、理解したら消えてくれ。 ルフィ俺はサディーゴに帰りたいだがどうしても逃げ出す勇気がねえ式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに家族だとも思わねえあのクズども俺は助けたいと考えている う ん, んだってそれがお前だろ俺たちがいる四季をぶっ壊そう 漢字の本心を聞き出し一味と連絡を取ったルフィはジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見するベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであったさて決めようかまず手を組むかどうかから。 ベッジはその警戒心と防衛力の高さを変われ今回の茶会で護衛の全権を任されておるその立場を利用しベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃうちとしちゃおめえらはただの邪魔者ここで全員消すってのが一番せはねえが。 俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだああ残念ながらその通りどうじゃルフィ直感ではこいつらと組めそうかどう思う殺し合いならあとでもできるが今手を結べばお前たち全員に利がある 作戦は誓いのキスでプリンはサンジを撃つその銃声が作戦開始の合図だ麦わらおめえはママの席の正面に置かれたマザー・カルメルの写真を叩き割れ理由はわからんそれでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら 覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ。それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ。写真を割るのは俺がやる。今、おもしれえ。登場の仕方考えたんだよなー。<笑>えー、何でしょう？楽しそうですね。 会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺するおめえらはその援護だ他にやりたいことがあるなら止めやしねえ用が済んだらさっさと逃げろ互いの船に行き着いたらこの教頭もそこまでだ武運を祈る で誓いのキスお前が終わる瞬間だ<笑>どうしたプリンなぜお前が倒れるんだ見た涙よ。 よく見ろ三人この忌まわしき第三の目をあなんて美しい瞳だ あ, あ、ごめん近くで見たらつい見とれて。 ね、ブリンこの目をうつすしなていたやつはただのひとをどうしたブリン早く撃てブリンちゃんふざけんなふざけんな殺すんだ私はお前をよけたか 一体ど う, いうことだいンクはさせない ンディウォール道を塞がれバレにせねばならんな、うん、うまむをぶっ飛ば これは完全に無根ととっていいんだなぜにそう受け取って麦わらの一味にわしは入りたいこれにてビッグマム海賊団をやめさせてもらう<笑>どうもお世話になりやしたクソ<笑> 血肉となれカルマダブルシックスこれは何の間違いだディグマムこのままじゃアイスラエオレックスバズークスパン、あいつ何やってんだ下股しやがって よっと。 いい私たちには大事な目的が今は戦っている場合じゃありません未来は待っているそれでも俺に挑むのか アダトリは厄介な能力の持ち人。追いつかれんよう、急いで進むぞ。落ちず。落ちほど。ダブルカルバリン。どこへ行くつもりだ、ベロリン？キャンデーウォール。はじめからお前に勝ち目はない。 エオレックス・バズートここを通してもらおうよっ みんなでで行けば敵が集まままっててししいいいすそちらは任せていいでしょうかエオレックスバルカラダのアメリカチガチス 家族が大変だ助けねえぞ Cut the- をげれよ<笑>それがだれだかわかっているのか をもしかして<笑>ウェビングケーキ麦わラの一味マザーの写真ルフィさんビッグマムは今何に起こればいいのか混乱しているんです割れたち写真をもう一度見せましょうよ<笑>っしゃ だー全員退散だ ここは敵が多すぎるおのおの会場から離れろ <Creative> れやはり裏切りのエッジ薄いドーナツこのままで済むと思うなら竹本 勝てない勝負に何の意味がある本気でやろうどこまで来ればひとまず安全かスティックファーザー全員俺の中へ入れどうにかここまで逃 げ, ーーでここで逃げてこ、はい ・うっ かこれで敵が増えることもねえここはい引くしかねえかすご 上がるしかねえか よし これで全員入ったな。